でここをちょっと手、はい、首を回ってもらうかもしれないですね。はい 多くの方はね、わ、はあ、い、とか言うんですけどね。はい。すごリアクションなかったですね。<笑>いやいやいやいや感想、感想<笑>、はあ。感想はありましたは。はい。いや、なかなか。良くなりましたね。はい。うん、なんかめっちゃ気持ちよかったです。はい、あ。さ反対向きで。はい。動画みたいな感じで、今できています。あ、なるほど。はい。は ね, ね ですこれちょっと行くやすい。で、あの僕もよくこう、膝がよくなりま す, なす。こういうことがさっき肘とかにもあったと思いますけど、3本100も問題ないので。うんはいはい、で、えー、軽くこう、力抜いておくのとしいのですね、はい。で、後ろを倒ていのです。 のままはいうですねあ っ, あっ おっ <laughs>、oh. oh. oh. <laughs>